やっぱ、自分ちが一番だな。悟空さ、修行さ終わったんだろだったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど。まあ、いっか。なら決まりだな。せっかく悟空さが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて、家族三人でご飯にでもドライブに行くだよ。そっか。 なんか準備はいるか持ってこお弁当作りてえから肉と魚をいっぺいとってきてほしいだ肉と魚だな任しとけどんくりひ必要なんだそうだな欲しいのは欲しいのはこれで全部だよろしく頼むだよ材料集め頼むだぞ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 せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ料理の幅も広がったから、期待していいだおおそりゃ早く食ってみてぇな<笑>お弁当は目的地に着くまでお預けだべそんなら、早く出発してだなみんなで出かけるのは久しぶりだから、楽しみだな父の弁当は楽しみだけど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 馬匠船を仮に亀仙人のおじいちゃんに会いに行った時のことだろう。なんだあの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただえそうだったんかんだ今になってみるといい思い出だべ結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで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 二人は先に行ってて。僕もすぐ追いつくから。えちょ、ちょっとごはんちゃん大丈夫だよ。目的地はわかってるし、車より無空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そ、そうけそれじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった。それじゃあごはん、後でな。 これからどうしようかな。ん電話だ。誰からだろう。うはい。もしもしご飯ですけど。あ、ご飯くん私よ、ブルマ。あのさ、ソンくんいるえお父さんですかお父さんはたった今、お母さんと出かけちゃいましたけど。ええー。 タイミング悪いわねあのどうかしたんですかうんあのね今うちでクリリンくんが連れてきた人造人間を修理してんだけどさ頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで調べてみたらごはんくんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさソンくんに取ってきてもらおうと思ってたんだけど なんだそんなことですかだったら僕が届けますよ今時間もあるしえー、本当ラッキー助かるそれじゃあさ悪いけど今から言うやつを持ってきてくれるはいわかりましたそれを持っていけばいいんですねそれじゃあよろしくね暇だったしちょうどいいや。 よしブルマさんお待たせしましたこれでいいんですよねうんそれそれ上出来よありがとうあとはこれを使ってチップを作ればってちょちょっとその姿は何よ本当にご飯が なのははい、あのー、この姿には事情があって事情って何があったらそんな<笑>、はあ、冷静に考えたらあんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だしそんなこともあるわよねいちいち突っ込んでたら。 こっちの身が持たないわささすがベジータさんと一緒に住んでるだけあってこういうことに冷静だなブルマさんとにかく素材を持ってきてくれてありがとうははい逆に驚かせちゃってごめんなさいでさあごはんくんどうせなら腎臓人間が治るとこを見ていかない 大丈夫だとは思うんだけどやっぱり何が起こるかわからないしさいてくれるとすっごく助かるんだけどあそうですねわかりましたこれが人造人間お父さんを殺すために作られた存在かいやーできたできたうまくいったんですね うん。ここまではね。ご飯くんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さーて。あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。さて。どうかしら 俺はよし動けたわねあんたは名前は言える名は16号人造人間16号だそうか俺はクリリンに連れてきてもらった修理してもらうためにオッケー記憶回路も順調に動作してるみたいね成功じゃな ややったたりましたねお前たちが俺を直してくれたのかありがとう礼を言うなーに別に構わんよそれにそこのごはん君も手伝ってくれれば修理は完了せんかったごはんここんにちは孫ご飯、俺の記憶データにある存在だ孫悟空の息子だな ちょっと孫君の息子だからって暴れないでよそんなことはしない俺の目的は孫悟空だけだ息子は関係ないあそうそういうのはあっさりしてんのねうんじっと見つめてなんだ博士なんだねこの体どこまで治っているか動いて確かめたい 近くの森に行ってもいいか う, うんうんまあ構わんがソン・ゴンお前も来てくれるかもしもの時に備えてなえははあ悪いけど言ってくれるまだ動き出したばっかりだし一応暴走するようなことはないと思うんだけどわ、はあま、わかりました 俺は先に行く。森で会おう。ごはんくん、よろしく頼むわね。は、はい。ど、どうですか体の調子は、うん。悪くない。完全に治ったとみていいだろう。それは良かったですね。あの、 あの、あなたは動物が好きなんですかああ。彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あの、あなたは本当に僕のお父さんを 殺すつもりなんですかそうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。え俺は争いが好きではない。兵器としては欠陥品だろう。だからって封印するなんてかつてドクター・ゲロが言っていた。俺の姿は、 ドクター・ゲロの亡くなった息子の姿を模している、とな。だが、勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない俺は、そういう意味でも欠陥品だ。そ、そんな。俺は。は<笑>は<笑>こんなとこに集まってやがったか なんだお前たちそいつらをこっちに渡しな毛皮にして高く売るんだからよ何だと<笑>しかし運がいいぜ動物どもが一か所に集まってるなんてなこいつら密漁団か孫悟飯はいあんな奴らやっつけてやるおお やったな。はい。孫悟飯。動物たちを守ってくれてありがとう。それに、俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。い、いえ、そんな。<笑>実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が、 俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら、昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくは、お前がセルゲームの鍵となるに違いない。ぼ、僕がですか も僕よりお父さんの方が<笑>お前も俺と似たものを感じるえさあそろそろ戻ろうあまり時間をかけると博士たちを心配させてしまうあはいそうですね僕と16号さんが似てるどうだったね完全に元通りになっていた ありがとう、博士たち聞いたわよ、密猟者を捕まえたんだってやるじゃないあんたたちドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょさすがソンくんの子供と腎臓人間ねいえそんなことを<笑>そうだわ今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ用事を頼んだお礼も兼ねてねそんな僕 大したことはしてませんけど遠慮することないわよせっかくだし泊まっていきなさいよ父さんには私から連絡しとくからさははぁ、あ、んご飯のやつなかなか来ないと思ったら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 無駄に命を。ち、ち、きしょーく。<咳>父、おら、ピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。ご、悟空さん。行っちまっただ。ピッコロに用事って、なんだべさ、さあ。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 お久しぶりですピッコロさんちょっと待っててくれすぐにクリリンとご飯を連れてくるかなはあ、へへへこいつが新しい地球の神様だほ、ほんにデンデンなのか久しぶりだななあおい信じられるかこいつがご飯なんだぜクリリンさんご飯さんお久しぶりです ねえ、神様になってくれるって、本当なのはい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。でんで、本当にお前がドラゴンボールを使えるのかえっと、新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが。でも、地球で使っていたものを使えば、すぐにでも復活できますよ。いいぞじゃあ、バッチリじゃねえか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 おめえ、もう特訓はいいから、セルゲームまで、ここでデンデと遊んでやれ。えで、でも、いいからいいから、心配すんなって。じゃな。